今回はこちらワオスティック1 f プラスを開封していきたいと思いますはい今日はこちらの電動ドライバーをバングッドで購入したのでこれを開封してでどれぐらい手回しと時間の差が出るのかっていうのを検証していきたいと思います はいこちらはあの携帯とかを出している xiaomi が作った電動ドライバーになりますそれではなぜこのドライバーを買ったのかっていうのを説明していきたいと思いますまず最初にえこの商品を見たのは dji fpv のチュートリアルでしたそのチュートリアル動画の中にえカメラの交換の動画があるんですねその動画でこれ 全く同じものが使われててでどこで売ってるのかなって調べたらファングッドで売ってたの で, で今回は買ってみました FPV のドローンを作るってなるといろんなドライバーとか必要になると思うんでこの電動ドライバー1個でいろんなことができればいいかなと思ってこれを購入しましたしかも手作業だと結構時間かかったりするので電動の方がいいかなと思っていますはいそれでは詳細を見ていきたいと思いますの 1F 材質はアルミ 電池はリチウムイオンバッテリーで充電の端子はマイクロ USB となっているようですねそして、えー、速度は 200rpm そして作業モードというのはデュアルトルク 0.15 から3ニューートンメトルそして作業時間は40分というふうに書いてありますまあ実際どうかわからないんですけどスペック上はこのようになっていますそれでは実際にこちらを開封していきたいと思います はいこちらが本体です結構特徴的な形をしています外見はこんな感じえこれ立てることができるんですよねでこちらに書いてあって69インワン69個のビットが付いているようですで後ろには説明が書いてあります日本語の説明も書いてありますそれでは開けていきたいと思いますよし来ました はい、こちらでですすははい、い開けていきますこんな風にスライドするとはい、出てきました。I am a スク r e ーパッドって書いてあります。でこれが多分マットですね。そして I am a ケース全部書いてあるんだこれ。I am a dual power スクリュードライバー I'm a bit group with X1 ベースツールボックス面白いですねではまずこちらスクリューパッドを開けてみますはい、はい、こちらはスクリューパッドになります、えっと、磁石でこういうふうにつけられるみたいですで落ちない普通のマットだと磁石ついてないんでどっか行っちゃうかもしれないんですけどこれだとネジが ちゃんと保持されますねはいじゃあ次じゃあケース見ていきましょうかケースケースはどこからかになるここかなおおすごい白いすごいなんか未来感のあるケースですね磁石で 磁石でこんな感じでカポッとくっつきますじゃあこちら本体ですねスクリュードライバーはいこちらですうわすっごいかっこいい色がいいですねなんかこの MacBook なんですけど MacBook と似た感じでかっ こ, こいいですこれあの本当に DJI の動画に出てたまんまなんで早く使いたかったです いい で, す、ね、で多分これをこのケースの中にしまうことができますこんな感じですかっこいいはいじゃあこちらがピットグループ1ピットがたくさん入ってるんですよねそれがこれの結構ポイントであちなみに 値段はだいいたた円でしこんな感じでこれ多分六角なんですけどドローンでよく使われるのも入ってると思うんで後で確かめてみたいと思いますそしてこれもこのケースの中に収まりますねはいじゃあ次2番はい同じような感じで。 で、これはなんか特殊な星型とか入ってますね。で、反対側にも。あ, れあ、これ二個しか入んないの。これもしかして。二個しか入んないんだ。でっきり四個入ると思ってたんですけど、これ二個しか入らないんですね。これは三つ目です。これも三角とか、結構面白いのが、だからいろんな電子機器に。 使えると思いますこれは置くときに使いますこれも DJI に出てきてましたねはいこちらです結構重いですねかっこいいこれがベースです、はい、そして最後にツールボックスアクセサリーここには吸盤と、えー、マイクロ USB ケーブル これが磁石のやつですね磁力あとはここに少しネジが入ってますあとはなんかピックみたいなやつはい以上ですねこんなマニュアルも入ってました日本語は書いてないですね英語とチャイニーズすごいライトもついてますそしてこの充電の端子はマイクロ USB ですね このベじゃあはいこんな感じですねなんかあんまり思ったほどフィットしないけどまあかっこいいこんな感じですねで多分このビットをつけた状態でもしまえると思うんですよねこれどうやって開けるのかなオープンここがゴムになってますねキャップみたいになってるのかなあどうなってるのこれちょっと開け方がわからない どうすんだあこれ引っ張んのかあなるほど出てきたここにあるなんか金属の部分を引っ張ると出てきますじゃあ1個つけてみたいと思います同じそしてはい置けますねつけた状態で置けますじゃあこの3つの中からドローンでよく使われるような、えー、やつを探してみたいと思いますこの辺かな この辺が六角ありますねモーターとかのネジをこういうふうに外すことができますね。で当然反対に回すと入れることもできます。それでは今回はですねこちらの送信機の分解をしてみて手動とこちらの。 ワスティックどちらがどれぐらい速いのかっていうのを検証していきたいと思いますはいそれではこちら分解していきたいと思いますまずは手動でいきますじゃあやっていきたいと思いますじゃあ用意スタートまずはバッテリーを外して はい外れました大体3分ぐらいですかねじゃあ今度はこちらのワオスティックを使ってやっていきたいと思いますまずはこれを元に戻さないといけないんだよしそれではワオスティックを使ってコントローラーを分解していきたいと思いますでちなみに今回使うのはこちらの H2.5 っていうやつとこちらの長い TH0 というのを使いたいと思います。じゃあそれでは行きます。用意スタート。 はい分解できましたこんな感じですだいたい2分弱ぐらいですねじゃあまた戻していきたいと思いますはい元に戻りましたいやー早かったですねやっぱ1分ぐらい早くなりましたはいじゃあ今回こういうふうに検証した感想を言いたいと思います まずは、まあ、検証した通り、早いということです。時間を短縮できます。えー、FPV ドローンなど、えー、組み立てるのに時間がかかると思いますが、その時間を何か他のことに使えたりできますから、いいと思います。あとはですね、いろんなビットの種類がありますので、こういう風に選んで、まあ、FPV で使われるのが限られると思うので、それだけをずっと、例えばこういうのの中とか、にしまっておけば、 すすぐ使えるとと思思うんで、えー、いいと思います、えー、今思ったところとしては長いのもあるので少しこういうとこ遠いとこ長いビットが必要な時もこういうのを使って、えー、早く分解とかすることができますねまあ唯一の欠点としてこういう長いビット長いビットに付け替えるとこのベースに入らないことがありますまあ一応 立つは立つんですけど、立つは立つんですけど、収まってない。収まらないんですね。まあ、実際これ穴開いてるんで、下行くんですけど、そしたらベースとして成り立たないんで、まあそれが唯一の欠点ですけど。あとはすごいいいと思います。マイクロ USB じゃないといいかもしれないな、みたいな感じです。えー、結構良かったと思います。まあこれから色々 FPV ドローンの動画も出していこうと思うので、よかったらぜひチャンネル登録、高評価お願いします。それではまた。 次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。